やっぱりあの人は変だよ帰りたい帰り深いからどこだあいよみ皆さんちゅわんちゃんです今日は初めてアパートを借りた時の順番です始まる前に毎月曜日日本の生活やブログや言語を教えることのビデオをアップしていますので一つのビデオを見逃さないようにぜひぜひ登録してくださいね それでは早速始めましょう日本に住み始めた時に学生として寮にいたんですけど45ヶ月の後で自分のアパートに移動しないといけなかったですそのため不動産屋に行っていましたがさっすが日本のサービス結構驚きましたいらっしゃいませはいこんにちは部屋を借りたいんですがはいこちらはお客様の要素に合わせたおすすめの部屋です あ、えっと、この3つの部屋に興味があるんですがそしたらこちらの紙の上にその3つの部屋の利益と不利益を書いてくださいけど部屋を見ないとそれはできるわけではないでしょう<笑>おバカ様何お客様、そちらの部屋に運転させていただきます早い本当えええ え, え日本早いあの人は<笑><笑><笑>そして部屋に着いた時に不動産屋の人が僕のために スリッパーを持ってきたんですけどどはいどうぞ僕のため特別にスリッパーを持ってきましたね。わあ、なんて思いやり。ー不動産の人最高やっぱりあの人は変だよ。帰りたい。その結果、今の部屋を借りています。ボーンタワーしたら1分で終わっちゃうから、しない方がいいね。 値段なんですけど、1円に売られるわけではないですね。けど、田舎だったら、絶対部屋を借りるのを安くになります。ほら、当たり前だろ、それ。ね。もしこの動画を良ければ、ぜひぜひ、Subscribe and Like! そして、SNS もやっているので、ぜひ登録してくださいね。ディスクリプションにあります。ありがとう